えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます今日は挨拶って必要あるのって生徒から聞かれたんですよね挨拶って本当にやる必要あるのですかっていう話をされたので、えー、まあ、ちょっといろいろねあの、ドラマも見てそういうお話もあったのでお話ししていこうかなと思ってます僕なりの考えですよ、あくまでも僕なりの考えですが、挨拶で必要あるのっていうのを始めていきたいと思いますまずこういう撃題からです。挨拶って必要あるの、えー、まず。 まあ、今日は寒いですよねって冬だから当たり前でしょっていう人がたまにいるんですよねそういう人の話話男性のと女性のの違いそしてまあ挨拶って無料じゃないですかっていう僕からのお話ですねあと最近の若いもんはっていう言葉がよくあると思うんですけどそのお話と。 まあ、夜なのに、えーおなねの「おはようございます」なんですかってよくね僕ら音楽業界の人おはようございますって入ってくるんですけどこれもちょっと調べてみたのでお話ししていきたいと思いますそれではこういう内容で始めていきましょ う,、うんこうね、はい今日は寒いですね冬だからって当たり前っていうお話なんですけど これはあの小村松次郎さんっていう「あの家臣」っていう本があるんですけどそういうやつでね書いてあったと思うんですけど村田増六さんという人でえ長州の軍師ですねえ高杉晋作とかととあの幕末の時にえ幕府を倒すためにすごいこう活躍していく軍師になる人なんですがこの人は若い頃に「先生先生」って言ってこうねお医者さんだから「先生今日も寒いですね」って言ったら「冬だから当まわしでしょ」っていうあの 話をしたとかねあとこの間ちょっとドラマで見たんですけどあのアマゾンプライムになったからね大豆田十和子のちょっとコメディーのですねあれ面白いですねあれであの最初の最後の元夫がですね会議に雑談って必要ですかっていうシーンが第1話にあるんですけどあこういう人こういうこと言う人いるよなーっていうふうに思いましたね。でまああの よく心理学を勉強してるとですね、ミラーリングとかって言って、相手がこう、コーヒーをこうやって飲んでると、自分も同じタイミングでコーヒーを飲んだりとかしてると、まあ、本人自身じゃなくて、無意識っていうのがね、あ、この人と似てるなとか、あと、呼吸を合わせるとかね、すごく言いますよね。えー、こう、寝てる間の時に呼吸を合わせると、その人好きになるれもちっちゃい子がですね、母親の鼓動と、まあ、タイミングが似てるっていうのもあるし、 こう母親に抱かれてる時にそのあこの人一緒だな呼吸も一緒だなつまりこの人は敵じゃないなって思うっていうところがあって、まあ、無意識っていうのはやっぱり自分と同じ考えをしてる人っていうのはやっぱ求めると思うんですね。なので別にこれってさ別に冬だから当たり前って別に僕が今日は朝起きて今日は寒い。 ああこれ日本で初で俺が一番最初に冬が寒い今日は寒いって気づいたんだ寒いですよねっていう風に言ってるわけじゃなくて同意を求めてるわけじゃないですか、ね、寒いから当たり前っていう当たり前のことを言うなっていうわけではなくてこの当たり前のことを本当に当たり前かっていうのを確認してるというか要は やっぱりこう同じ考え方なのかなっていうところでこう安心感を求めてお話をしてるわけじゃないですかなのでおはようございますとか今日は寒いですねって言われた時に、ね、ああ今日も本当になかなか布団から出れないですああ僕もそうだわーっていう話をねお互いね風邪気をつけましょうねって言ったら気持ちいいじゃないですかでそれでこう相手がこれで嬉しくなるんだったらそれめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよねなんかこうしかもタダじゃないですか後でお話しますけど なのでこういう意味では僕はこれすごい必要なことだと思ってるし人間が打ち解けるときになんか嫌いな人間に対して人間ってその例えばこう人を殺めたりする人っていうのはその後に自分が不利益を被るっていうことは知っていても感情で言っちゃうわけじゃないですか。人間って感情の生き物だと思うのでその感情の中でこうプラスがこう蓄積していくようなその。 まあ、ジャブみたいなものでやっぱ挨拶ってすごいそれによってあこの人とは仲良く仕事できるなって思うやっぱ一つのポイントだと思うんですね雑談とかねなので雑談で仕事が決まるってよく言うんですけどそういう本もあるぐらいで僕も何冊2冊ぐらいそういう本があったんでよ読みましたけどその雑談力ってやつですねでも雑談で実際そ の, その人のなりが分かってセールスなんかで言うと誰から買うかっていうのがすごいポイントになると思うんでそういう意味ではねめちゃくちゃこう 挨拶って一番大事なななんじゃいいかなと思いますね特に演奏する時にね「挨拶をおはようございます」って言って演奏するとま あ, あの今日よろしくねっていう意味もやっぱあると思いますからねやっぱりこうなんかこう敵対した状態でいくとやっぱ悪いとこばかり探し始めるとうまくいかないのでまずやっぱり最初に、えー、こうお互いこう一緒にやろうねっていうのの、まあ、確認みたいなものなのでそこ僕的にはね僕的には大事だとは思っています。 まあ、自分と同じ気持ちを共感したいっていうのがまあ寒いのね。今日は寒いよね。みたいな感じの共感したいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。 なのでね、今日は寒いからって言ってそれはな寒いのはもう地日がに太陽に向かって 23.4 度傾いててそれがその反対でその日 照, 日照時間が短いから寒いとかそういうお話をしてるわけじゃなくて今日は寒いですね僕も寒いと思ってるよって言ってお互いその寒い気持ちも耐えながら頑張ろうねとか今日暑いですねとか今日暖かいですねって暖かくて気持ちがいいですねあなたもそうですかっていうところの、えー、お互いみんなあのそういうふうに思ってるよねっていう共感ですね共感力ってすごい大事だと思います共感力って本物 あるんですよ。もう何冊か読めましたけどねこういう本ばっかり読んでますけど。というわけで「今日は寒いですね」っていうのが当たり前だからじゃあ当たり前だから喋らなくていいのかっていうわけじゃなくて当たり前のことをお互いに共有し合える共感し合える中で言いましょうっていうのが挨拶の大事ななななポイントなんじゃいいかなって思いますはい男性のと女性のということですね。えーまあ、男性がここううううういいい考え方、ののううのっていうのはその もう当たり前だろうみたいな考え方っていうのがよくあると思うんですねこれ男性脳の考え方だと僕は思います、えー、狩猟するのが男性でまあ、家で老人怪我人子供を守るのが女性っていう役割が昔はまああったわけですから、ね、なんか昔の dna があるっていうか脳の作りがそうなってるという か, だから男性っていうのはやっぱり答えを求めたがるんですね質問に対して答えなきゃいけない、えー こっちが質問するときには何か答えがなければいけないって思いがちなんですよね。すごく合理的な考え方をするんですが、女性っていうのは家でけが人とか老人とか子供っていうのはもうどうしようもないんですよ。解決法はないです。怪我人なんていうのは医療が発達してなかった頃なんかっていうのはもう怪我人はもう痛いっていうのを共感してあげるしか終わはないし、子供だってまだ理論通じないし。 で老人なんかって言ったらもうちょっとこうねもう何言ってるのかよく分かんないしみたいな頑固なおじいちゃんになっちゃってるしみたいなその中でこう女性たちがこう村でこう守っていくってなるとやっぱり共感なんです答えはいらないんですよもうその状態を共感しながらやっていくっていうのがやっぱりその脳になっていくみたいなねだから男性のと女性の脳ってちょっと作りが違うって言われてますうのと佐の間の脳幹が女性は太いらしくて女性ってマルチタスク得意なんですよね男性ってマルチタスク苦手ですからね 男性だからこう脳幹がこう狭いしだから自分の中をシャットアウトしてそれでこういろんなことをこうやりながらこう頭の中で考えながらだからこう新聞読んだりぼーっと新聞読んだりぼーっとテレビ見たりとかゲームをしたりとかっていうのがストレス解消になっちゃうわけですね。女性はそれは分かんないとかねいろんなことを同時にやりながらいろんなことを共感していくっていうのがストレス解消ですから女性ってこうぺちゃくちゃおしゃべりするとストレス解消になるわけですよ。 女性がよく疲れて家に帰ってきた時に男性がまあその家事とか置いといてちょっとソファでゆっくりしないよってこれ男性のこのストレスの解消の仕方なんですねだけど女性からするとそれじゃあ解消ならないんですよ仕事もいっぱいあるからなんかやっぱ仕事こなしながら話を聞いてほしいっていう方がやっぱり女性は大事なわけでそういったところがやっぱり 男女の夫婦感でうまくいいかないところのポイントですよねこういう本があるんですねこれもすごく大事な本なんですけど「冬だから当たり前」っていうのはやっぱりこういう男性の的な発想これやっぱ女性も言うんですけどねでもやっぱ男性の方がやっぱ割合的には多いの か, だから男性は質問に対してやっぱ答えを求めがち女性は共感してほしいっていうこれがやっぱりポイントになるわけですね。 まあ、もちろん、だから、男性、女性、反対のものも持ってるし、これは一概には言えないけど、そういうふうな考え方なんですよっていうことですね。だから、男性もやっぱり共感してほしいときってあるじゃないですか。だって、男性って、こう、ママさんのいる店に飲みに行くのって、やっぱり、話聞いてほしいんですね。やっぱ共感してほしいんですね。なんか、答えが欲しいわけじゃないじゃないですか。答えが欲しいんだったら、もっともっとスペシャリストのうちに行くんじゃないですか。でもやっぱりこう まあ、まさに聞いていてほしキャバクラに行くのもそうですね若い女の子に何かすごいって言ってほしいやっぱりその自分自己承認欲求っていうのがすごい大事だと思うんですね。要は自分が認められたいって思う気持ちってすごい大事挨拶なんていうのは一番簡単に相手の自己承認欲求っていうかおはようございますっていうことでねこうお互いのこう存在を認め合ってるわけですからそれを簡単に無料で。 えー、相手のものを満たしてあげてるわけですからこれ非常に大事な作業だって、まあ、まあ僕は思うというふうに考えていますね。なので、まあ、男性の女性のだと男性の的にはやっぱり挨拶なんていらないんじゃないかなって思いがちですけどまあ基本的には僕はその相手に対する義務だからやった方がいいんじゃないかなって思ってます。はい挨拶って無料ななんでですよなので 挨拶ってお互いちょっと気持ちよくなることないですか、まあ、こ人によると思うんですねこれだから、まあくまでも僕の考えですよ僕の考えを押し付けるわけじゃないんで、えー、人によるとは思うんですけど挨拶ってやっぱりこうねおはようございますって言ってニコってされておはようございますって言われたら今日も頑張ろうかなって思うわけじゃないですかで僕ってねあの毎日はまめたの散歩で毎朝挨拶してす僕2キロぐらい歩くんで結構な数挨拶するんですねで挨拶する時まあ 基本はやっぱりニコニコしないとやっぱり向こうもねあのむすっとした挨拶すると返してくれないですからねやっぱりまあ一日に朝の日課としてニコニコしながら散歩しながら歩き歩いてで「おはようございます」って言って回るっていうのがまあ僕の日課になってるんですけどやっぱそれやり始めてからやっぱすごい何て言うんですかね気持ちもやっぱ明るくなりますよねやっぱ朝の一番に挨拶するってすごくいいことかなと思います。 僕あのツアーとかでいっぱいあっちこっち行くんですけど田舎に行くほどですね田舎ってと悪いですけど地方の方に行くとですね挨拶を向こうから「おはようございます」ってね僕あのシューズ持ってって歩いたりするんで同じあの犬がいなくても2キロぐらい歩いたりするのでその間でこう挨拶してもらえないとやっぱ都会はね怖いんですかねやっぱりこうね変な人いますからねやっぱりこう殺人とかもあったりするから距離取ろうとするのかなでも田舎の方ってそのもうみんなおおらかで「おはようございます」っていうもう子供の方 からガンガンン言ってきてきいただけますからねねすすごいいい気持ちがいいです、ね、だから特に地方に行った時には必ずジョギング集中を持ってね、えー、2キロぐらい歩いてます。で人にギブすると帰ってくるっていうのはもうどんなこうビジネス書を見てもやっぱあるし「でまあ、情けは人のためならず」っていうのは情けは人のためにならないかやっちゃダメよっていう言葉だと僕はもう思ってたんですけどこれはまあ逆で人のためじゃなくて最終的に自分に帰ってくるからギブするんだよっていうお話なんですね。これ もうギブってねね難しいとこで、ね、だからこう「ギブギブ」っていうのが僕あの苦手だったんですよね。僕募金ってねすごい苦手だったんですけどある本読んだ時に募金っていうのはやっぱりその。 ななんかんで嫌いかっていうと何に使われてるか分かんないじゃないですか募金のところの人たちがねご飯食ったりするためのお金を払うの嫌だなと思ってたんですけどやっぱり自分が余裕がある分人にやっぱりギブしていくでそのギブする時って大事なのはそのギブする時の気持ちとか波動であってそこが大事なだけであってだからそ の, その後にそのお金がどう使われるかっていうのは気にしないとけばいいんじゃない もうそこに入れた時点であなたは そ, のそこにそのお金がどう使われるかって頑張っておいでってお金に言ってあげて行っておいでって言っ て, 言っ て, 言ってあげればその後そのお金は十分にあの自由に働いてまた自分の元に帰ってくるんだよって言い方をされててあすごいいい言葉だなと思って最近はもう必ずコンビニ行くと10円からね無10円とかこう、まあ、1円とかね 逆にもう家持って帰るといっぱいに小銭貯まっちゃうじゃないですかそれをもうちょいちょいちょいちょい入れるようにしてるだからアンテナ立ててるといろんなところに募金箱があるので募金があるとちょっとあると必ず入れるようにしてますねでもやっぱ情けは人のためならず人のためじゃなくて自分に返ってくる多分おそらくそこのお金を入れるという時の気持ちとか波動とかそういうのが大事だと思うんですね波動とかねもう信じない人はも全然信じなくても全然構わないんですけどあのー 見えないものっていっぱい世の中あるわけだし、説明で人間が説明できるものって全体の中のほんの一部だと思うんですね。じゃあ実際そのこう脈が下がったらどうかっていう話をしてたとしても、なんで脈がその人間の心臓があって動いてるのっていうところは説明できないわけじゃないですか。だからそういう意味でこう僕はこうなんかこう波動とかそういったものっていうのはやっぱあると思ってるんですね。やっぱりそういうこうなんかこう引き寄せる同じ人たちってやっぱ集まるじゃないですか。なんか偶然の位置って僕世の中いっぱい いっぱいあるんですけどそういうのってやっぱりすごくあると思う。だから引き寄せる力ってある。ただあの引き寄せの力でこう念じてれば必ずそれが手に入るってそんなめちゃくちゃ楽観には思ってないですけどでもやっぱりこうなんかこうギブすると中で帰ってくるっていう実際は思ってるし別にそのために入れるんじゃなくてやっぱりこう 頑張ってなんか役に立ってねって思って投げるっていうところがすごい大事だなって思ってます募金をすると結局ねお金がかかっちゃうじゃないですかでも笑顔とと挨拶って無料でで最大のギブだと思うんですよこれまあ人によりますよそれが本当に義務じゃないって思ってる人もいると思うしそんなもんもらってるわけでもないと思ってる人もいるかもしれないからあくまでも僕の考えですけどまあ笑顔と挨拶では無料で最大の義務だと僕は思ってます。 はい、最近の若いもんはってやつですねこれこの言葉ってメソポタミア文明のくさび文字にも書かれてるらしいんですねなのでまあ昔からあるんですよ、ね、なので今の若い人がダメなわけじゃない僕はそう思ってますいや会社とかですね例えば環境を例えば地方に行ったら若い子からどんどん挨拶するところもあるわけじゃないですかそしたら若い子っていうふうにくくれないわけじゃないですかでこれって何かっていうと 要は自分が挨拶しななないいいかから僕も返さでですすよそういう雰囲気を作れなかったわけですねだから最近の若いものは俺らの時代と違う俺らの時代は上の人がそういう雰囲気を作ったからそうだったわけで自分たちがそれができないなかったからだから下の人が育たなかったわけだと僕は思ってますなのでこの言葉は絶対言うまいっていうふうに思ってます だからやっぱり自分挨拶をしてほしかったら挨拶をしろって言うんじゃなくて自分からニコニコ笑って挨拶してて挨拶すると気持ちいいよねっていう感覚が身についてくるとみんな挨拶し始めると思うんですねその環境を自分が作っていくもの若い世代っていうのは自分が作っていくものだと思ってるんですね若い世代があ最近の若いもんはって自分が思った時っていうのはあ自分がダメだったんだって思うようには僕はしてますねこれはまあ、あくまでも僕の考えですけど ででおははようございますすすってて言われて返すのは返の事なんですねだから挨拶してるよってよく言う人いますけどみんなに言われて「あ, あおはよう」って言ってるのはこれは返事してるだけなんで挨拶するっていうのは自分が笑顔で「おはようございます」って言った時が、まあ挨拶だよって、まある本に書いてあってなるほどなるほどそうだなと思ってだからできるだけ自分から率先して「おはようございます」って言うようにしてます。 で笑顔で目が合った時に大きい声で言わないと結構返してもらえないそれでも返してくれない人います特に都会はまあまあそうですねだから名古屋そんな都会じゃないんでまあほとんど返してくれますけどたまにやっぱりイヤホンつけてとかあのどんなに目が合って「おはようございます」って言っても無視する人もいますけど。 何日か続けてると、あこの人、そういう人なんだっていうふうに思われて、挨拶返してくれるようになった人は多いですね。なので、やっぱり笑顔で目が合ったときに、ちゃんとやっぱ気づかれてない、自分に言われてないんじゃないかなと思ったら、やっぱ返さないし、なので、やっぱりこう、ポイントがありますよね、挨拶をし合うときって。だから、やっぱ、り挨拶されて無視されたら、え、なんだって思うかもしれないけど、まあ、 自分がすることがポイントなので募金と一緒なので先に自分がするっていう波動とかその気持ちが大事だと思うんでまず笑顔で目が合った時に大きな声じゃないと伝わらないっていうのがすごい大事だと思います、はい、ますはは夜なのにおはようございます。っていうのですね。 生徒に夕方でおはようって言うとちっちゃい男の子に「えー、こんばんはんでしょ」って言われたんですけどまあほにその通りなんですよ本当に申し訳ないです本当にまあ悪臭っていうわけじゃないと思うんですけどねこれいろいろちょっと調べてみましたで業界っていうかやっぱアルバイトの挨拶なんかも多いらしいですね なんでこれ何なのか調べてみたらやっぱりあの業界の人って時間バラバラじゃないですかだから早い時間から「ご苦労様です」の意味で夕方であっても夜であっても「おはようございます」っていうのを言うようになったっていう言葉があってまあ実際僕もそうですね「おはようございます」っていうのはこの時間こう仕事が始まる時間に対して早い時間から「お疲れ様です」っていう意味で僕も言ってたので「おはようございます」でいいんじゃないかな。 っていうふうには思いますね。これ中国人の学生徒さんたくさんいて、やっぱザオシャンハオって言うんですけど、あんまそういう言葉はその挨拶っていうので最初の中国はあんましないみたいなんですね。でもやっぱアメリカでも例えばそのでも言葉はあるわけじゃないですか。ザオシャンハオっていう言葉もあるし、ドイツがグーテンモーゲンだし、英語は グッドモーニングっていう言葉があるってことはやっぱりこう日本だけ独特じゃなくてもう世界共通でどんな民族でもやっぱり挨拶っていうのはするわけじゃないですかなのでやっぱりそれはやっぱり人間に課せられたやっぱり一つのなんかこうやっぱりこうお互いがこう認め合うというところのやっぱり 何のために生きててるかってやっぱりこう人と繋がるために生きてんじゃないなんいい車乗るのも人から認められたいっていうことだったりする、まあ、もちろんその車乗りたいっていうのもあるんだけど、えー、僕も演奏してるともちろん自分が演奏するの気持ちいいからいいんだけどやっぱり多くの人に見てほしい別に客ゼロでもいいわけじゃないですかでも客ゼロだったらがっかりするってことはやっぱりお金のももあるかもしれないけどやっぱ見てもらいたいっていうところがやっぱ認められたいっていう気持ちもあると思うしやっぱりその人との関係で。 やっぱりこうそのために僕はいいるるんんじゃないかなかっって思って思ですその中でやっぱり人に対してやっぱりこう敬意払うっていう意味では前にお話しした服装のやつもそうだと思うんですけどやっぱ「おはようございます」とか「朝におはようございます」とか挨拶するっていうのはやっぱ一番いいんじゃないかなと思います。はい、まあ 何を置いても朝から挨拶してててると一日気持ちいいいいですよ。是非やってみてくださいっていうことです、ねえー、僕はまああのノの散歩がもう日課ですからどんなことがあっても朝にねあのそのツアーとか行ってない限りは朝必ず散歩してますしツアー行った先でも要ジョギングシューズでうろうろ歩き回ってますからそんな形でやっぱりこういろんな土地でいろんな人と初めて会う人になんかこう。 ございますっていうのはねすごい大事かなと思いますこういう二度と会うことはない人に気を使えるっていうのが多分人間で一番大事なことなんじゃないかなっていう風うには思ったりはしてますねまあ、あくまでもこれは僕の考え方ですよ<笑>いろんな考え方があるんでねだからそんなそういう意味では全然いろんな考え方があっていいと思ってますしあの僕の考え方がいやいまいちだなと思う人がやっぱりいっぱいいると思いますしねそ う, そうであるべきだとは思ってますただそういった中で自分のやっぱ波動の合う人たちと一緒に生きていきたいなと は思っていますはいというわけで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました